お、早速ウさんがやっぱね格ゲーって、はい、遠征勢に対する歓迎っていうのは、はい、対戦ですよ間違いないっすねダメにも大事ですけど何よりもあの慶応郵政が中国行った時に、はい、一層 あの両替もさせてくれなかったって言いましたね<笑>俺が両替してやるからお前座ってろってなるほどなるほどで80点敗ぐらいしたって旗 80… <笑>、まあ、手でねもっと倒してくるやついますからねおいあまあまああいつはしょうがないけどねあいつはホンやヤバいっすよ<笑>さあ出てきますはシ シュウさんも今日不完全燃焼なんで。あ、そうなんですね。まだ本編は僕まだ見れてなくて。シュウさんは一回戦後、二立てで勝ったんですけど。はい。二回戦ね、終、え、戦、ー、せよと二立てされまして。えー、お ー, 3ー、なん完全に不完全燃焼です。誰に負けたの?。ラウンブリー。はい。あ、なるほど。DJ。リッペーンジですよ。おーい。 今のでかいんじゃないか関東勢のーそう DJ 戦の不安感ここですよねまあもうちょっとドームで考えとけって話なんですけどいや、大会絶対いますからねいるんすようわあー、やばいうわー受け身なかったせいで死んだおトリピーキャラはキャラはメインキャラダルシムでメインキャラ何？そもそもメインキャラ何？ダルシムダルシムやろ何だねーのあ、レンダ 雪のふ見とけとは弟子の俺が腹雪のふ見とるか色もいきそうやれるからねこれワンチャン壊しはりては今全員一ありえますからね<笑>本当トに壊しはりてのみに限って言、ね、う番ですけどでもね<笑> あのね、雪のカルテの神髄は、うん、そこじゃないですよそこじゃない実はマジであれがあるからじゃあここで技触れないん、ね、でからの間合い調整なんでそう本当はねこれさダルシム入ってステージ変えてよまあそうっすねなんでダルシムお願いしたんすけどおっ歩いて置いといたぞおおもう一丁おっやるっ嬉しそう、うん ト B ゆきのふさんに一言雪きのさんのおかげで勝ちましたうちの数が残っとるからさあこういうもんこの2人に対してどう なんかい け, け,、ね、けそうな気がするうどさんがね行ってたからね実際のところあの人ホントおかしいからいろいろあの人の行ってるゴムっていうのが本当にゴム臭い匂いはしてますからね確かにさあいい100だったが達者キック達者キックからスパトン出てきましたよ 感覚だったラウンド2イさあトメピーはうトメピーは雪の風黒岩クスモンド正月より上だって XM ゲーマーズが書いてるさすがに球がうまいなほんでいちょー。あっ悩ましいとこなんだよなあれうまい い, いやつだナイスよしこの終わりあもう、まあ、バックジャンプジャッパンにやることないんでねんシャルくん行こうシャルくん行こうえあ誰ダルシウムーじゃあ殺してもらおうグリュールさん、はいはい、<笑>なんかプレイヤーの顔に戻ったわ はいはいそんな早く終わんのウド2ヒットぴょっとあステージ見ますかステージ見ますかステージああまあいいのか次は DJ でスタートして最初がダルスになってたのでフォークフォークをこうダッシュグラウンドアッパーに反応さあ垂直にアッパー合わせた A アントミにはマシンガンバイソン製の経験値もありそうな動きうわサイイングうまいぞ 最初ホンダのところうわっこれはすごいバイトになるほど、ね、この球垂直でうまくよけて う, ーうわうーわうまいいちゃんと見てますね ンビーにはアッパーだよ怖アが強い相手あれが強 い, んだあれ強いっすわあれが本当にああアッパーを見てるのかあっつんだ素直にですねあそこ結構打つポイントなんで まあ、相手信用っていううい遅らせたチューピー下がり中ングランドスタンパグラン ド, ンランドあれタンパねいいところが、うん、反応させたらしたため消えるんでああなるほどうわめくっているピヨってしまって表のやった割と割とお休めなコモだった ちちさあここで金子金子。 俺の DJ 戦を見てくれとなるほど目が言ってました d c 戦やってんすかね言ってませんってやつ<笑>富永の<笑>富永と徳ラの<笑>言ってません、まあ、しかし玉の試合いではさすがにカエルかああいう位置あっぱこれはカエルうまいっすねうまいうわ はい、ー ガ, ードガードしっかりしてたあやばいガード硬いなカズ DJ ドットなのでドットだが信頼信頼のしゃがみダイパンはい、はい、あの技マジ発生早すぎてやばいですよ、ね、んなんですかねあれね暗い判定ないところからスタートするから暗い判定ないってやばいね う 番, 5番ちょっと安いなうわあレッド潰されてされきついきついきついうわーきつい大ピーは潰しやすいっすよねういターが溜まってるいあーやばいあっああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああお来あよあロ勝。 <笑>あ、いやいやゼロ勝あれゼロ勝の人じゃないこれあれああいやこの人のじあい強いからのじあいが強いなぜかみんなに煽られているいやねいろいろののじあい強いんだよなスター杯出場者だからねこの大会いるわけないんだよな、はい、あまあそれはそうなんですよそうそうそうはいいやまあそれ言ったらね 4、あのー、ヨン様苦しめてたからねはいはいはいこんなところにいるはずがないんだよな<笑>スーパーファミコンク警会ではね、はい、結構ね強い方だからこの<笑>はいこれで死んでしまうさすがにさすがにさすがにかクソカバーって書いてあるよ<笑><笑> おイエーイああょちょちょちょさっきからねあのカズさん の, あの正面下のコマが2ヒットしか出ないっていう、まあ、飛び込み1段だからねあそうですね名前がねちょっと成長してるって逆に2段はい逆に調子悪いかもしれないダンダンああば い, い, いコあピオラズおっやったテンションたまってるさすがにあ、えー、何あれ何あれ 怪しいまさかさすがにここはちゃんと見てるぞさすがに勝ったなこれ間合い外してから投げれば投げ前勝ってるんですけどねああそうですねなんで投げれねえんだよって間合いゴブですからね<笑>君コンボミスりすぎやモンモンが師匠師匠でしょ、モンモンあ師匠なんですねこれだってフジモンでしょうはい さあ、来たヨミ、レズだったが最後は飛んできてくれたので、落ち着いて、勝利 ゲンうんさあ100列100列連打が速いんですこの男<笑>上りだけ<笑>手の動きが速すぎてあビデオの男優とか言われましたあ男優ですかはいセルフツッコミも忘れません投げるようよみちょっとあれかいいようムーブですよこれはあそういうことですねはい、はい、ドランカーですね、はい、ほらほら ですなんかなんかで最近のところ飛んでましたからね、今ね、そうですね、はい、<笑>飛んでこいと口で言ってる、走れ、めれ、飛んでこいと言っている、置き攻めと<笑>飛ぶ前に自分への暗号を、だも俺ですが、<笑>さあ、中盤、うまい、うまいです、ねただの、今のまま、いやー、ファイヤーじゃないが、球史に一生、どうするうまい 最後は大脚刺さってドヤ顔さすが王者ここでピローシモンだワン 味に詰めちゃえばね、はい、突然ボーナスステージが始まるボーナスステージ2分の1でですね、はい。本当にそのチャンスゾーンに行くまで、はい、256分の1を3回ぐらい引かないといけないんでこれ見頃3回はやばいですね<笑>。チャンスゾーン行くまで結構きついですからねまあはいしかしあっキツいや ー, きついだー これですよそうですねー大波動大波動見せといてちゃんと最後は待ってるまずあの波動を避けるところが難しいですか、ね、難しいっすねまず難しいですねでそれでまず垂直で避けて状態を上げてからチャンスゾーンなるほどさあどうすこいどうすこいあれ届かないと差しにしますねここここここうまい う, まいうまいあいあーまーあーまあまあか しかし、まあ、間違は間違いはあるよーらいい、がキッキング波動拳ゲージはあったかうん。すごい、盤弱おっの出る人がいないあ、俺らお俺らいいのだってえ、じゃあ、はい、じゃあ俺がいとりあえず行くちんちん、ちんちんがいるんじゃないのちんちんいないの 5連敗5連 敗, 5連敗バイソンで<笑>バイソンってルにどうやって負けんの<笑>うまい昇竜あなるほどなるほどもう放っていく早い早い早い早いチ、ね、早いですねはい、はいはい、これちょっとかなりバイソン戦の経験値ありそうですねはい向こうにゲージを食べさせるとかそる前にこ、はい、その前にもやりに行くと さ引いたらもう2回目のゲージはチャージうまいですねはいヘッドで割ってヘッドこの後あとあえてのでっかいタンパからいやらしいがあっやった あ, あれがなければねですね絶対1試合1回やってくるんであれあんなところでハドピィン打たないっすよグラウンド<笑> ヘ, ッヘッドダイヤッシュ中ボスダイヤッシ 勝やばいこれ分かってんだよとこういうことやられるとねバイソンマジ嫌いだんですああそうですよね次どうしたらいいんやと上げてるアッパー、OK、ああーしか し, ローしっかりヘッドアッパーからヘッドおうまいおいありがとプラス10オグラウンドとかも う, もう<笑>とんでもねえ技でしょホントにプラス10 やばいでしょ壊しグランドでプラス重複でしかもあれレンガじゃないからさ<笑> そ, うそうなんですよね<笑>それがやばいよねそこが効かないとこです、うん、<笑>さあゲージのため方がうまいうま<笑>いおあお今のは優しいかあれいダイヤシ足ギリギリですね<笑>ピッタリ押さないとクレイジー確定しちゃうんであーなるほど難しいところですね、はい、うまいぞ<笑>コンピューターセンターで練習できます あ, ー<笑>実はあーなるほどいや同意に来た ーはさない速すぎて分からず9番 受, 受け身ないぞ15スちょっとどうする。あ4尾4尾突進に反応した怖しい。見てたな今、はい、攻略を見せましたね2回目のチャレンジ甘 え, た甘えたと カメファイヤー飛びが対応できずバックジャンプが波動に刺さる飛びが通ってしかし動きが速く見えますねなんか、はい 王者うん、歩いて昇竜このあ昇竜だったかおそらく昇竜ですね、はい、投げに投げ違 う, し う, たしうわしくこれは勝負肘の張り合い、えー、ちょっとスパコンの性能差が出たか普通に来ましたねはいはい 恐竜出してればっていうところだけどダウンタウンじゃあだからうん大昇竜う ま, あまあいですねさ、うんね、あ, あ上は見ているー空たつで軌道変化ああ判断最大級かしかしダメージ勝手の竜だよ いや確かにでだう わ, うわ出たーあー、下足使っちゃったのがでかかったか。うま、ん、いシュしっかり見てたー、1問目を差しですラド竜うわー、逆 波, 波動だった。安全 ファイヤー、ファイヤーが強すぎる。中盤からファイヤーは安全。絶妙な前。うわ、で。勝利が連勝った。これは痛い。場面はじの連携で読みがかなりアドバンテージ。だが。うまい。ダイアン。うわ。竜巻に対応しゅう。すぐそれだろうと。<笑> がんで待ってたいやーその前の画面端の展開が非常にうまかったんであそこは逆に意識の外に行きやすいかなとは思いましたが、はいはい、ちゃんと対応しましたね今度竜巻着地ゼロれとか言ってすごいいい技なんでああいい技出しました、ね、い, い, よいい 技, いい技<笑>、はい、ああこれ何もないのかな最速波動とかだったらやばいやばいやばい ピオリーチ、ピオリーチ出しめっちゃ減ったあのねコンボがねちょっと終わってるところで結構終わってない<笑>、はい、さあ 中,、ね、中足2上手い出す、簡単に出すぞ、2段、ここは安全に、安全にあれ、光に行ったら光られるときないですか、光に行ったつもりで、あ, あこれ俺の光だわと思ったら、相手が光る、最後、省略権が出ず。 いあそこ難しいですよねーちゃんと抑えてればできるんだろうけど先週うですね。長州さんがそれで死んでた気がするああ<笑>俺の人っとろとか言って<笑>あの人が言うことは僕は話半分聞いてます幻が見えるはいう わ, うわやっちゃっためくりに行くのかいった行くぐらい今のは竜巻かなはい 大勝利出しても大勝利 OK かうまいなうわー、OK、これは出るうわっアビグ DJ 鉄壁うわ当たってんだあれコばー全部ケアされていたフェ、えー、イロンフェイロンしかいねえいブンチブンチいるの この後焼き鳥栄光セオが控えているという情報を入手しましたちょっとそれは見ものですねゴミを強いですからねあこ、登場は店長ワッピー店長だなくるくる回り始めるあ来たお。 ぞラッキーうまい波動あれやってくるんだよなこれうまいっすよねそ、あのー、遅らせた対空の波動中パンチが1回多いんですよねはいうま い, うま い, れうまいぞこれねこれなんですよ中3地が回多いぞ。さっきやってて気づいたうん<笑> あー時間がないどうするいけそうだったが難しいかちょっと遅らせてエアスでしたねそうっすね第5スの硬直中に相手の技を見るんで終わったタイミングでエアスラ打ってないと手を止めてしまいがちですうんいやー、蹴られたこれむしろ今のはポジショニングのための竜巻でしょうはい。 あのふうたつね、はい、話竜がすごい上手いんですよ。ぼったくりの、ぼ<笑>ったくり。はい。位置入れ替えの、はいはい。話さん、もうツーピーのほいいんですか。ハナシ話さん、ツーピーのほうが。<笑>なるほど。さあ、進化する。真空、真空。これがうま い, これが上手いー。いやー、対空の、多分本当うまいですよね。あれ、絶対入れてきますからね。 反対側に投げるここまで想定これうまいな本当にあっうまい耐久も出るぞああどうロ、OK、ーケンしかし全然離れっぽくしかしカズはれないあっあーーーーあーあしーーーーー モンさんが 数, 数じゃ、テンさんは無理やねと言ってますが、NG、コメント NG、来た、お坊さん、お坊さん、お寺は、one, やばい、流れ、るれ、流げ投げ0裂<笑> 飛んでるぞ飛んでるのクライ投げこれさすがに安田見てから抜けれたらもうおしまいな気がするんですけどそうですねうですかううまいしかし上りでうまく対応できて、ね、うわーんウエートね。出していきましたね しゃがみっぱなしとイヤスラでタクになってたと思うんですけどセンティに対してはしゃがみっぱなしでジャックナイフが見てから切れるんでなるほどなるほどしゃがみ見せてるとジャックがあるぞというふうな警戒をさせるとまあ高レベル読みでまあ逆に打っていきましたね、まあんな安直に打っちゃうっていうと守備が強い行動なんで、はい、うまい抜けている背負は抜けるんだと あれおかしいんだよなキックが出てしまったナイスガードナイスガードでテンションはいああここまで OK となるほどあのスライディングもセンレスが当たりますはい投げ中しっかり 中断集団最強ー最強いや3ラウンド目は完全にコントロールしましたねはい戻ってきましたはい<笑>さあ読み合いどここで止めれるかこのレベルのチュンリーを倒すのはなかなかな気がしますが<笑>おっしかしなんかこうリズムが違うというか いろいろ難しいですよ、はい、さあ両者シャージうわーうまいチンクーで弦のすかりに当たっているかし投げうおっ中間中で弦を潰すそういうことですよ普段やり合ってない行動されると、はい、意外にテンパしちゃうんで人間は ど通りいくと瀬尾、はい、さんにやられちゃうんでああなるほど大悟、うん、スシンク 100% 当たってるじゃんシンク竜巻波動波動ーうまいあ打じ、ファイヤーあっ投げてゲン ファンから投げを匂わせての下段だったがガードうわーマジかこシン ク, ク, シンクのこのチーム強えぞそうですねシンクが、ね、これ中立来たか山中行くか山中が来た<笑>リアルブランカリアルブランカお気に入りのパーカーを着て大会に向けて仕上げてきたなるほど 完全にあれを配信で見せたいだけレー あ, あそうなんだリバラン左足から壊し、中足かない、打 ち, 打ちうわっ上早い壊しかなかあれです、ね、差し返しはちょっと遅れて飛んでるいいですよそうですよ訳が分からない しかし、よく返した<笑>第1、うわーリバラング最速で出している、なんで表にいいんだよと、<笑>よどみないですね、はい、もう迷いないですから、ねはい、これ、勝った後、とハンター力を生かしましたとか言うんですよ、<笑>コメントで、全然言うわ、はいはい、<笑>あの最近ね、いいよく使うんですよ、そうですね。はい、い, い, いい殴り合いとかね。はい 大フィック、うわー、下がりたいところ。あの直近で僕見たのは、いい廊下防止っていうのを見ました。よ<笑>し、しかし、ここでドリ<笑>取り返されて。はい。これ勝っても、まだ DJ いますからね。そうっすね。噛みつき。噛みついて。いお、だいぶよく見てる。手前落ちの反応。やばい、しかし、もう一回飛んでいる。しつこい。 今度は壊しから様子見を入れ込んだが上昇龍は出すんだろという歩きだった完全に前歩きが読み切った前歩きでしたね、はい、強すぎたさしかしキャラは DJ るるだけで勝てるとあお踏んでしまってこれ垂直でよけるのもかなりむ難しいと思うんですが2段 ヒ, ーヒットしている噛んでその後うまいちょっと遅らせていたピオリーチだぞお互いしュラシーチュラシ体育あれー強いっすねそうですねビバラームは刺さる出たー ち, ょいあちょい遅らせちゅうやつか投げ返すしかないだろうとはいじゃあ俺下段埋めるわっ て, ってはいマイスは止めるうわ出たこれしかし全然決まに飛んでいるいお投げ返しうまいさあ2下段大キックうまいぞうま い, 上手 い, 上手いリバランスかれにスラを当てていくさあ飛んで下段 マジでどううするうわリバランの隙に出たあまた2ヒットまた折り込み済み手厚だなるほどまあまあこの体力なんでワンチャンというところだったんでしょうはいいきなりね口と鼻を塞がれてはい息すること許されなくなるんですよね許されないっすねふざけんなって話ですよね<笑>突然始まるからしかし こ, このリードはこれはセーフティーなのかえっすが体育冷静 A4 スラムを倒してしまうのかさあさすがにこれはこれはー抜いてしまったそうっすねーもみよかこれはもみよ焼き鳥が残ってますテルさんはさっき出ましたここでチャンプ対決 進級対決はい覇者対覇者ガードあれ大形は め,、はい、めくり目なんですか表ガード方向は表のことが多いです基本は表はい、なるほどダブラリ出すと食らい始めるやつはい、うん、さあしかしカーズが立ち回り圧倒してきたか 方向スクリュ ー, リュー優しくない方向硬い、まあ、しかしなるほどあれ軽打り出たら勝てるああ勝ちですね地獄好きはそばっと警戒ですねなるほどうわっしゃ長大この技がさっきから機能しているスクリューの間合いだったな今の 難しいっすねっあっうまいサブラリでそばっと狩る下段うまいはめていくかうまいーあっとうわ早かったしかしガードはしなやばい死ん だ, ー ま, だ, ま, だ, ー ま, だまだまだかおお。飛び込んだまだ名前に偽りありもみを求められてしまう さあ、ここで脱歩脱歩 PLS-Hawk 来た<笑>やばいぞ、これだってやあれ脱歩じゃないですからいや、あれで方ーああれ違法か違 法, で違法ですからかダメだはい、ダメです PL ではないですでもね<笑> この色のフォークになるとね、はい、ちょっと混じってるよあれあっ混じりっけがありますよ脱法成分ちょっとちょっとあれですか卓球と卓球とピエールが混ざったような感じですねおーおはいうん、まいよく出したスパコンは拾わないさあそうあれでいいですね立ち瞬間でも何でも OK なんですよーでなるほどとりあえず技を押すことが大事 DJ ピーとかでもまあまあ結構か安全に返せますからね天体パンとかで綺麗に落とそうとする人いるんですけど、はい、中盤やってても3回目ぐらいで落ちるんではいはいはいはいまあはめられなきゃまあ勝ちですからね、はい、うーわきたしかし手前落ちから回していくブーッシンかフォーッシュブーとはい回しますと あのね、投げ前の外の壊し埋めはマジで終わってます<笑>あれーまあ、そばも何もないんですかねそばっと出しちゃうと仕込みと魔ホークが発生してあー仕込んでるから終わりかあさあうわ<笑><笑>大抵めっちゃ減った<笑>さあそばっと暴れ所がうまいしてまあそここはまあまあ焼き方が OK でしょ う, うまいあれですこれですね スライディングダイクにこだわらず通常技でう わ, ーうわー見てたよく見ていたエアスラエアスラチュック今ワンパンワンパンで対応していく OS スマスター私 DJ フェイ ロ, ロンやろうぜと今はいは い, いよいいよさあここで DJ フェイロンいやまだと思うけどさあマイクは「声えもん」に変わりまして、えー、今日カズ DJ に見事に負けた集権でございます<笑>、はい、さあ DJ フェイロンやろうぜということでさあ飛び込みを中キックに残されてガードもう一回中キックやばいやばい正面さあネコが出ますね 正面。いやこれ正直あれですよね。リムラさんこれ結構男の話じゃないですよね。いやーやばいですね。やばいんですが、さっきカズイデちゃんやった感じ、その沖めのネタは知らないっぽいので、上下の卓でまあワンちゃんかなというところはあります。あーここの、ね、ししレッグはちゃんと見てますね。はい上は見ている。 まあ一応関西にも岡井さんっていうあの最強フェイドいるのではい発射がそうですね目の線はやってないわけではないと思うんですよ相打ちこのねやっぱ相模中結果リギュアーすごいや強いですよね強いですねこの体力になるともう相打ちのオッケーあーここはーーこれは出なかったおーっと おっと小んさん泣きの1回泣きの1回いいですよ泣 き, のどうぞどうぞ泣きの1回どうぞどうぞ今のは納得いかないとまあちょっと最後はね立ち位置ができたから、うん、支援出したかが出なかったっていうと正しいでしょうさあやっぱねこの玉ありとまなしだとやっぱ相当 DJ これで2ヒットしている今の相模兄弟はこれはねもうねはい、はい、完全にあの仕込んでましたよねはいでっかくつぶしの仕込みで相模大パンチしゃあないだから別にどっちでもいいというはい何もない、はい、何もないんすもうすぐ来る<笑>さ あ, あレイレッが止まって相、はい、打ちオッケー。燃やしてさあリバサーバさんアーシェンうまいぞ ここは用意していた、まあ、あれは完全に先を見出してないと当たらない劣化神経ですからねどうコマンだけ入れといて、まあ、動き見えたらという形でしょうガードして小れも G10 ものめくりちゃんとガードしてますねいや今のはつながらなかったが最後、相模ぐらいっていうのはちょっと気になるところです か, なぜかマジンアッパ レッカー差し込んでこの前歩き投げでいったか強すぎるこの技いやあ白足が強い惜しいいやあフジモンの応援もむなしくいやこれねー 相当やってるはずなんですけどね、はい、さあここで出てくるのがもう1体のフェイロンクリクラー、はい、さあフジモン君から仕込み大パン漏れすぎとフ、はい、<笑>ダメだったわ仕込み大パン漏れすぎやっていうなんか仕込みが入ってますよこれ<笑>精度の問題なんでこの組み合わせは<笑>、ねまあね、そうそうそう<笑>精度悪いと絶対勝てないですからね、えー 結男ン一発でもいくらでも逆転する要素があるっていう DJ これですねスライディングからのエアスラは 100% 引かれるんですけど押してガードになっちゃってたんでもう今日は絶対勝てないですただ頑張ってガードはめくりしてるんですけどね表めくり自体はそんなに振ってこないんであーまあ、楽にガードはできますね投げ返す いやー、これは…いや、これはもう…どうがないですねああこれは…いや、これは草くんの…あれじゃないですか さあここで出てくるのがカチュンディゲキックで壊してめくりから投げるう、ま、ずゲンキックさあエアスラー、まあ、チュンディも早く気候を打ってゲージを溜めたいところなんですがやっぱり DJ の遠距離大キックはやっぱ結構怖いところがあるのでなかなかこの打ち合いためキャラ同士ですから難しいですよねさあ、踏み込んでダヤシー ここまでは準備ペースそしてもう1回踏み込んで元気キック相打ち OK ああここはマシンガンマシンアッパーが漏れてしまって1本目は初心理ラウンド2さあ開幕は踏み込んで元気ムキックでさあスライディング当たってさあここはスピニングバウンドで逃げるあれは多分 ネクトル DJ 側がしゃがみダイパンたぶん仕込んでればしゃがみ、あのー、スペンディングバーンドはたぶん潰せると思うんですかさあ画面端で回したいリり当たって体力がほぼ一緒さあしゃがみダイパンからそしてエアスラーラいや本当あのー、にはあのー。 フジモン君のあれとい、四代目、四代目のアレトイ、金目いい線行きましたからね。あー、ここはめくりヒットから、そして六段。お、これは、カルディさすがに箸の貫禄か。六連勝。さモミーが行くかな あ, あここで登場がモームザンギー実際 DJ ザンギってどっちなんだろうな結構いい勝負だと思うんだけどな<笑>さあ飛び込み大盤から相馬直縮流ここは半たび失敗するそしてめくりは大キックめくりこれがザンギは本当にわからないんですよねあれね自分も DJ 使うんですがここというときはやっぱり大キックめくりザンギにすごい使います あ, あ、ここはノーいう破面ダイキ確定してあ、内うおここはスライディングをすかしてから前歩きスクール今は確定ですねさ あ, あここはナイスカード相模大盤からヤズラーースライディングであ、相内これは DJ ナーイスソバット 今のットカーニバルよく逆に出ましたねむしろ手で出したっぽいあオートディレクションのやつですねさあこれしゃがみ中盤から安らで勝ったのはカズ DJ7 連勝あらここでもう一回緑のチュンリーが三度目の挑戦かなウラウンド1ファイ 相打ち差し込み焦点っらさあ歩いて1レ0列キック田村チェそしてエアスラット元気ムキッ相打ちね。もれ<音 ceux Shane>ここはガードさあここはスライディングをすかしてから前歩き投げ今のお見事 さあ、ここまでちさあ、ここはエアスラッグさあ、うまい踏み込んでゲンキック画面端に追いやられたのは DJ 飛み込み入ってめくりはガードをガードから投げて脱退キックもう一回立ち合い置いてある今のはうまい、はい、そしてもう一回立ち合いキック3発目 さあ、ここはゲダイダイダイパン大大爆が仕込んであるチュンリーはとさあ飛び込むに投げてショーキック中キックチュンニーはここでついてめくられなければほぼ負けはない状況かただこけたら危ないのが DJ 戦さあここは球打ち合いそして残り時間も少ないぞ さあ踏み込んでシャンチキックさあうまいまだわかんないどうするさあ先月で暴れてさあがおお素晴らしい今の振り向きジャックナイフはもう見事でしたね<笑> さあ こ, これがチャンピオンの力かさすがになかなか知ら な, ないですねああここはめくりが入って七段こいつもう一回めくりでパーフェクト、DJ、さあめくりはもう一回めくり いやー結局トマホークが出てもスライディングでおつれが 100% 入るとそして永遠めくられるとさすがにエースホークといえるこれは DJ ユーリかな、はい、さあここでシャルバイソン さあ、正面から見てから壊しませんが素晴らしいさあここは正面これはガード圧勝やそらを踏んでめくりもガードそしてもう一回かましい さあここまではカジミ J やっぱあの突進をしゃがみショーパンで止めれるっていうのは DJ で強いですねそしてそれを見てからキャンセルやすらじゃあダッシュボードったらやってめっくりからこれは 投げ返してカーズ・ニジェこれで10連勝ですねすげえなおっとまた実質のスタンハイ覇者と呼ばれているシュト・ジュンリーがこれ4度目の挑戦ですねここまで3ずるで負けてますよやーっとこれはじゃあナイスカードあー2択の壊しマジンが入ってそしてフィオール 1本目はわずか1点何もできずいやさすがエクサージャンプ強いですなえーっとあれね100列1一本勝ちあーああこ俺はぴょんなんやめくってぴょりよね 草ンに4連敗これ強いね、これ読み谷君ひょっとしてエア優勝だったって可能性<笑>いや、まあそんなことないね、あのちゃんとあの決勝戦のダルシム戦で仕事したからね、見立てという。 さあここでモミう。さあじりじりと画面端おおうまっ、うん、知らないかなまだ残ってるよねめくりからめくりボディプレスさあ1本目はモミヨ残技うお さ, さあ よくあそこで小ジャを出したが。じゃじゃ踏み込むでやし。もう一回でやし。ピオンナイ。おう、ナイスショップ。あー、テロゴット。あー、ここで止めたのはもめうしかし、カズ DJ13 連勝。12連勝かな。素晴らしかったですね。さすが。 あーここで読み合いドリュー。ーーーーーーーー残儀としてはやっぱり流線はやっぱりカットしたいですあーこれはダブルで確定あっと竜巻見てからダブル出したがちょっと遅かったのかな一本負けあさあそのように大事そしてシンクで削って残りは さすがにきつかったか一本目は読み合いだいやいやカズ DJ 十二連勝しましたよまあいかに関東が DJ 戦下手くそだったいやそういうわけじゃないでしょうねやっぱカズ DJ が強かったんでしょうコーシ 少年ないまあそこの前はちょっ と, と難しいですかねさあ踏み込んでさあこれは削り角ほぼ削り角ですね W 以外はさあ読み合い動画まずは一緒あれここに出てくるのはオレンジ色のフェイロンですねルーリグラー 飛び込み5段これは痛いピ温ンタがたけましンあーっとおツイーツ特大スパああここは相打ちメイロンが組み込みしないチューバーでしたねさあファーストアタック取ったのはメイロン レックギャクああこれくてさつまきこうしてレッキャクに落とす今のはうまいですねここは飛び込めさすがに落とすあ危ないあさあレックギャク飾ってもう一回レックギャクナイスなやつ 今ちょっと劣化神経確定して出さなかったですね下がって下がってここはしっかり上は通さないはい不朽 そんなダイヤスに飛び込みが入った後段そうして一気に残り体力がもう四分の1低論戦はこれがあるからや怖いっすよね飛び込みにダイヤスすらリスクがあるとワン飛び。そして劣化神経の最後に、ね、少々でああそれレベラキテスそのまま支援客勝ったのはグリグラ はいザ・悔しそうな読み合いう。さて私は終電が近いので帰ります